みんな落ち着いてね無理はなさらないでくださいね相手になろうじゃないか<笑>のんきなものだこういう時はあなたの勝ちですわ付き合ってやるよ マネしちゃおう見くびるなこんなところかこうかな勝負だ目撃必殺よ あらあらあそんでやるか。 これでいかがかしら。<笑>じゃあ見せっこしましょうね。<笑>わーって美しい。<笑>頑張りましょう。いけるかな。これでいかがか 相手になろうじゃないかタイミングが重要ねこれをこんなところか、うん、無理はなさらない方がダメだあらあら<笑>みんな落ち着いて。 相手になろうじゃないかみんな落ち着いてね あ こ, ここだ。 では、勝負しましょう楽勝だな<笑>みんな落ち着いてね遊んでやるか頑張ります 見くびるな負けないよあなたの勝ちですわ受けてたとうじゃないかこんなところか覚悟しなパソ<笑> か ん, 遊んでやるかおります美しさが足りません相手になろうじゃないかこんなと 私まねしちゃおう あなたの勝ちですよ。うだらん。これ勝っちゃったらどうしよう。ああもう。こういう時は受けて立ちましょう。見くびるの 負けないよ美しさが足りません付き合ってやれよどうかなここだ覚悟 ど う, じゃないかうしたらまけ フフ<笑>上等じゃないか<笑>。 頑張りましょう。こういう頑張りましょう。もうおやめになった方が<笑>上等じゃない。 あなたの勝ちですわ受けてたとうじゃないかここだ勝負だ頑張りましょう えー、っと負けないよ美しさが足りません付き合ってやるよタイミングが重要ねここだ頑張りましょう だから。 どうぞ。